ラムダ、どこ 確かに、人の顔を見たくなかったから、人気のない方へばかり進んだけど、さすがに、これはいないにも程があるわ。 誰こんな手の込んだ真似で私を呼ぶのは、よっぽどの恥ずかしがり屋みたいね。こんな人気のないところに呼び出すんだから。 あなたが呼んだのそれとも、あなたが使い 猫、お食事中悪いけれどそろそろあんたの主人を呼んでちょうだいそれともまさかあんたが私を呼んだ本人ってわけじゃないわよね この趣味の悪い艦隊は、ケルトはひどいことをする。 そなたであろうがその猫は<笑>肉を食らい選ぶ道もあることを学んだ猫よ久しぶりであるなあんたが教えなきゃ気づかずに済んだ道よ肉の味を教えた化け物生き返ったのねフェザリーヌ・アウアウローラ アウグストゥス・アウローラであるとそなたには何度教えても覚えぬなよいそれもまた懐かしい噂は聞き及んでいるぞ奇跡の魔女ベルン・カステルを名乗りあまり褒められぬかけら遊びをして回っているとなあんたの真似をしてるだけよ到底及びやしないけれど もし私の噂がよからぬものならばあんたはそれに百をかけるべきだわ何を怯えているか私はこれまでで最も長く過ごしたミコとの再会を喜んでいるだけであろうが使いの猫がそんなにも気に入らなかったか。 私に対する当てつけにも程があるわ血の足跡を残しながら歩き血まみれの肉を頬張る猫なんてね露骨にも程があるのよ怯えるなよく見よ血まみれの肉を頬張る猫などどこにいるそなたを迎えに行った褒美にビスケットの皿を与えただけではないか 相変わらず不愉快な奴だわ。でもね、今は愉快よ。あんたの真似をしてるとね、本当に退屈しないわ。なじれ、好きに。かつて別れに際し、そなたに許した置き土産だ。口の悪い巫女は退屈しないから好き。なんだっけチバカバカしい。あんたを喜ばせるくらいなら、口をつぐむわ。それで 何の用ベアトリーチェのゲームがバトラの勝利によって終わったそうだな感激していたなかなか面白かった私が無様な役でそれは面白かったでしょうよとんでもないなかなか公園であったベアトもそなたに感謝しているだろう<笑>それで ベアトのゲームのかけらを朗読しろって言うならお断りよ私はもうあんたの巫女じゃない私はベアトのゲームを全て感激してきたラムダ・デルタのゲームもバトラのゲームも興味深く感激させてもらった一応全ての謎に私なりの答えを用意できたつもりでいる犯人動機個別のトリック 自分の謎は、最後がギリギリわからぬが、私が実際に六軒島に行き、検証すればわかる程度のレベルまでの推理は持っている。それで無論、真実は一つでない以上、私の推理も許される可能性の中の一つに過ぎぬだろう。しかし、それは可能性の範囲内であり、さまつな問題だ。何よあんた。 私とベアとのゲームの論争がしたいの違うしたいのは答え合わせだ人の声そなたも出演者として参照のように物語を盛り上げてきたその過程で多くの真実も知るだろうしかし ベアトが巧みに隠してきたいくつかの謎についてはそなたも知らぬのではないか<笑>なるほど私にまた腹綿を食いちぎって引きずり出す役をやらせたいのね感激を終えればパンフレットを読み舞台裏を知るのはそなた風に言うなら食後にたしなむ紅茶のようなものだそれはたしなみだが 欠かすことはできぬ生きてるうちはめでて遊んで死んだら肉を食らってご機嫌満腹あんたにとって猫は二度役に立つわけだわ死ね化け物答え合わせがしたいそなたも知りたいはずだ<笑>ベアトの亡きを葬ると思い その葬儀をそなたに取り行なってほしいということだそれならばどうか人の子よ多少は私好みな頼み方になってきた ゲーム版もコマもすべて揃っている過去のゲームの寄付もすべて揃っているなるほど足りないのはプレイヤーと解説者だけってわけ。 紅茶も足りぬな梅干しも足りぬかもちろん用意しよう<笑>いいわそれにからし大福もつけてくれたら手を打つわ交渉は成立だ条件が一つほうそれは何か朗読者は私よ私愛がないから 色々とおかしな解釈をしてしまうかもしれない。でもどう読むか、どう抑揚をつけるかは、朗読者の自由よ。私は答え合わせがしたいだけだ。物語になど、興味はない。そなたがどんな物語を紡ごうと、全く興味がない。なるほど。ようやくそなたが何をしたいのか、分かった。飲むでしょ条件。いいだろう。 私は答えが知りたいそなたは鬱憤を晴らしたい交渉は成立だ認めようぞ。 座るが良いゲームマスターはそなただいいのね本当にいいのねそなたの鬱憤が晴れるような好きな物語を紡げばいい私には興味ないことだただし私からも条件を一つ私の求める答え合わせを全てせよ隠し事も。 包み隠しもごまかしも一切なしだ。ふっ。任せなさい。腹渡引き裂いて中身をすべて引きずり出すのは私の最も得意とするところ。あんたの仕込みだもの。紅茶を入れよう。魔法でなく。 私自らの手でな主が巫女に茶を入れて死んぜようぞかつてベアトは私に紅茶を飲むなら魔女とに限ると言ったわ我らにはどうやら違うようだなフフフフフフフフフフフフフフフフフ お茶を飲むなら化け物同士に限るわ。 では、コマの準備を始める投資番号で言うと第七のゲームそうなる縁のいい数字だそれはベアトにとってではない タイチ D8 ベアトリーチェ。